皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年9月29日、天国フィーバーの3つ目です。条件を確認する限り、龍が空いてみたいですね。あと、スーパーハイテンションが必要みたいです。闇と土属性攻撃もあるので、つまりはハンマーを装備したバトルマスターって感じですかね。早速行ってみましょう。 どういう理由が相手なのかと思いましたが、これは多分、ドビアスとエステラさんですね。ということは、昨日がバージョン2で、今日はバージョン3ということだったんですね。アストルティアの五大陸をめぐるボス戦だという予想は大きく外れました。つまり、次回はバージョン4で、最後はバージョン5ということですね。バージョン4からは何が来るのでしょうか。範囲が広すぎて絞り込めません。あの勇者と盟友のコンビだったりするのでしょうか。むしろ、バージョン5の予想の方が簡単ですね。 というか、あの三人じゃなかったら、暴動が起きるんじゃないかというくらいの鉄板予想ですが、どうなるでしょうか。今回のお題は、特にひねくれたようなものはなく、割と正攻法で戦える相手だったのではないでしょうか。神道滅却とか、言われなくてもやれって感じの攻撃をしてきましたからね。完全なる余裕の勝利というわけにはいきませんでしたが、なんとか無事に一発で倒せてよかったです。次回のバージョン4の相手が本当に楽しみです。